同情します わ, うわそうですね。っていうか結婚してんでしょ、ね、結婚しててさ、こうなよどんだけズボラな旦那かなこれ。ねえ。ホットミカンさんもでもさ、でもね、今日の番組の初めの言葉、聞きました思い返してください。全ては自分の写し出しですあだ。あなた選んじゃったんだよ、こういう人。そうだ。選んじゃったのよ。はい、だからね、まあそういうのんびりさもよく、まあほら、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 あ別々に暮らしちゃって言ってもあじゃす<笑>それじゃ、別れた方が早いじゃないですか、これね。<笑><笑>そっか、じゃあホットミカンさん、別の人を探す。<笑>あっちゃち<笑>いいかいいかひどいだ、それ。だけども、ちゃんと真剣に話しちゃった方がいいと思いますよ。うん、すね。え、ね。さあ、続きまして、メリーさんです。はい。江原さん、こんばんは。江原さんは以前の放送で夜中に酔っ払って帰ってきて、家族を無理やり起こし、寿司を食べさせる父親の話をされてましたね。うん、い、ますいます。はい。それはうちの父の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 ととやっっててみるのもも楽しいかもと思っていか思ますちょっとね、メリー間違ってるっ。あのね、親父がね、こうやって甘えてる。うん、あこれ少なからず甘えたようなところがあると理解できる。うん、違う、うん、違うあのね、はい、男はいつまでたっても養ってやらなきゃとか食わせたいと思うんですよ。はいうん、今の時代がね、はい、今ほら、みんなほら、宝飾の時代だから。はいはい あの、親父が持ってこなくたってね、うまいもん食ってるわけ留守中に。確かにそうだ。ね、はい。だけど、親父っていうのはかわいそうに、俺なんかは外でこんな食ってるけど、子供たちは食えないからかわいそうだな、子供たちにも食わしてやりたいなと思うわけ。ね。だから、親父の方が哀れなわけよ。け<笑>、ね。ね。陰で、うまいもん食ってるわけよ、うん。ね。今日はお父さんいないから、牛も食べようなんて言ってるわけだから、みんな家はね。<笑>だから、そういう意味だ。あのね、ムカつく、これ。 なあ、ムカつく。だってなぜかというとね、はい、私の姿でもあるんですよ、このお父さん。<笑>私は必ずね、映<笑>し出しだって、ね。おいしそ映し出しなんです。<笑>ね。だって私は必ずね、美味しいもの食べてね、はい、持って帰れるところはね、持って帰るんですよ。あでね、誰、はい、も悔リしないんですよ、うちで。<笑>もうね。俺、え、原、ー、家の皆さん、食べてあげてくださいよ。食べないですよ、まあ。それで言って、おい、おい、ほら、これ美味しいの買ってきたぞ。<笑>うん、太るからいいとかね。 ら夕飯食べたからいいとか、うん、ねでうちの女房までもですよ、うん、誰も食べないんなもんな<笑>どういうことだっと<笑>かー<笑>甘えてんじゃねえこれは<笑>ねこいつ食わしてやりたいなという愛情なんだってことはわはあ<笑><笑><笑><笑><笑>失礼いたしました失礼いたしましたまカッサブランカさん、うん 矢原さんいつもハートの栄養になる楽しいお話をありがとうございますほら見てみなさいよこんなこと言ってくれているんだからうちの主人のことで恐縮なのですが。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 っていうね、わう変わりますこういう人いっぱいいる、はいはい、でもね私自身ね統計からして統計うん占いでバッチシの愛称の人で別 れ, た人別れた人たくさんいます、うん、それでいて最悪の愛称だと言って、はい、いつまでも最後まで添い遂げてる人もたくさんいますへ、えー、ですから当てになりません<笑>まあう、ね、もうね占いなんてはねあの怠け者の発想、うん、だって、うん、だって人格者同士だったら相性ないでしょなるほ ど, なるほど ね、はい。だから、やっぱり思いやりですよ、最後は。ゼロパーセントっていうのは言しい。ゼロパーセントね。しうねでしょううだから、それはね、大丈夫。あのね、ちなみにね、はい、我が家も、あの0、ゼロパーセント。そうなんですかうん、夫婦ともども。だから、そのうち別れるかもね。はははははは。ちょっと。だから、お土産喜んでくんないんだね。<笑>あ、そっか。<笑>お土産さえ喜んでくれればね、いいんだけどね。<笑>うん。ねえ、もう一生でもそういう愛情なんだけどね、私は。